さっぱりしてそんな色合いで美味しそうですね。でもこれじゃやったら絶対中からボロボロこぼれてきますの、ね、で、もうこのままいきます、ね。では、いただきます。 もっちりした生地を噛みしめると中からうまみがたっぷり効いた豚肉がさっぱりして刺激とともに口の中に湧きませんあーでも黒こし、ね、ちょう、ねね、のでさっぱり食感もちょっと刺激もあるそんな感じですいい、たっぷりのうがあって何とか豚管理焼肉で食べたくなってきましたねなんかそういうところ誘発してくれる気分の良さもあるのでこちらも点数とさせていただきます